演武開演。どうも。私のつれづれなる日常演武さんですよね。はい。というわけで、本日は、こちらいや、ブーパンケーキというものを食べたいと思いす。なんかなパンケーキといつもハワイの。ンで、レとかでなく今回はブルルなんです。というものと、好みがきて、ちょっと、濃厚で、みたいな感じなのでしょうか。まあ、辛みのソース見えてますけどね。それでチャンネル登録を。 どうかよろしくお願いします、うんうんうん ザラメの食感と苦味がちょうどいいけど。から。で、最後はパンケーキ生地の断食感も入っていてで、上の辛味部分にザラメがあったんですね。食感も部分にザんですが、クリームはちょっとやっぱりちょっと違いましたね。まあ、クプリーンって書いてあるわけじゃないんですけども。ね。辛味は結構苦味も強くて、カスタードも濃厚でその差がはっきりとしてます、ね。 崎にしてるる味よく感じ美かったです、ま、だ、ちょっと食べ物くか、その分、熱っていうのも、スプーンのフォークの方が良かったかなと思うとこがありまので、食べ物をし食べれば、フォークを失礼します、ね。というわけで、こちらも先週させていただき、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、嬉しいです。えーいい